はいえー、っとこっちですね、えー、リーグ戦4人総当たりリーグ戦の2試合先制、キャラ変更あり、でえー、最初、あのー、じゃんけんして席決めを決めてもらいます、で席決めた後に、えー、最初のキャラクターを何 を, 何を使うかを私に申告してください、でえー、そのキャラで、えー、対戦してもらいまして、負け た, ほ負けた人は、えー、キャラ変更 OK ですで、あのー、キャラ変更してもいいし、しなくてもいいしいつものルールです。 そんな感じでやっていきたいと思いますのでよろししくお願いいたしますこのメンツだと、なんかあのいつもの流れになりそうな感じはするんですけどね一応、救済措置を兼ねて一応こういうルールをえ今日はね、えー、作らせていただきましたので、えー、ぜひ、ご活用のほどしてもしなくてもいいですけどあのいいんで、えー、悔いの残らないように、えーね、大会の方挑んでください。 はい、ではね、まもなく開始になります。もうしばらくお待ちください。はい、それでは、ただいまより、ええー、二千十九年十一月三十日。 仙台プレイランド FR スーパーストリートファイター 2X11 月の月齢大会の方を始めていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい本日は参加人数4名転移、えー、含む4名による総当たりリーグ戦となります、はい、では、えー、2試合先制キャラ変更ありのルールとなりますんでよろしくお願いいたしますでは上から順番にやっていきましょう最初の試合ユッキー対ベンダーはい名物対決ですね はい、じゃあキャラ変更、あの最初のキャラいきますんで座ってお待ちください座ってい て, て大丈夫ですはい、ではどうぞよろしくお願いいたしますワンピー・ 1P ベンダー 2P ユっキーさあ XDJ 対 h、えー、ダホンダという最初の組み合わせこれですねよろしくお願いいたします、はい、さあこの組み合わせもやっぱ飛び道具持ってるってだけで、えー、DJ 側にね部があるはずなんでさあただ踏まれた瞬間とかいろいろですねさあうまいしゃがみ中 P でしょうかタッチ隊形 さあそこから大いちょまずはベンダー・ホンダが一本選手近寄ってしまえば、まあ、かなり有利になりますジャンプショッピー出っ歯だからね強いですねさあ立ち台形でダウンが取れるさあ読み合いここはジャックナイフそしてもう一回サバオリを二回決めつつあっともう一回これはきついさあまずはベンダー・ホンダが一勝 さあユッキーさんはキャラ変更権利がありますさあ何を使うかそのまま XDJ さあ今日は XDJ の気分なのかさあ2ラウンドの2試合目100巻落とし100列で割っていく発生が早いジャンプ中継さあ端に追い込むさあ DJ はやっぱりためキャラということもありどうしても後ろに下がる傾向があるこれは仕方がないいうこと ウッドジャンプ中継から100列さあ DJ の方がブがあると言ったんですがこの画面を見てる限りでホンダの方が有利に見えますしかしどうなのかジャンプだけうまいズッキー百0落としこれはさすがにと後ろに投げてスペースを確保すら確保すらでダウン取ってから100列足りてさあスペースを広く使っていく相打ち さあこうなるのが大体いつもの流れですがここはうまいしっかり割り込んでいくさあこうなるとねやはりホンダはきつ い, きつい100カウ落としさあ危ないどうだこれどうなるんだやっとさあレバー最速投げですねさあ取り返したユッキー DJ ジャンプショーピーさあこの辺やり込みですね完全にすらが対空になるさあこれは DJ ならでは 終わり際結構ねあの上に判定出るんで対空になります百貨落としタメが完成してないとさあここは一発だけでした鬼武装からの頭突きが入ってさあつっていったコパンを一回振って百0 0列張り手を誘った上であれですねスパコンを出させて最後は好きに掲揚ということで最初の試合はベンダさんが勝利となります さあ続きましては領本田、両事ホンダ、ホンダと決まってないですね、これ、まあ、ホンダじゃないかもしれない、竜かもしれないですしね、さあ、じゃ先にキャラアニメということで、はい 1P が両事さんですね、2P が始末屋さんということで、えー、キャラはもう決まってますかね、両事さん、はいじゃあ、先に、えー、いや、始末屋さんがいるけれども<笑>、いないところで聞きますかね。じゃ はい決まりまりした始末、えー、屋さんはリアクションで分かりましたね、<笑>えーとザンギーですかね、<笑>違いますね、リュウですね、幼<笑>児さんはホンダということでさあ、これもいつもの F1 で見られる組み合わせ、えー、ということで、ね開幕はおとなしいさあ警戒しているところ、頭突きが刺さる。 ここからどう捕まえていくかだがおうまい、足払いがうまいですね、おうんとジャンプの出が か, かりに白熱が引っ掛 か, かって、今のところ完全利用時ベースあー、ここの投げ決まったのが痛いが、だいぶ体力は利用時本だが取っております、ただここからがですねなかなか取るのが難しい、一発じゃ死なないかな、二発あそう打てる間に体力が追いていてしまって、真空がケツぐらいに当たってしまって惜しい、1本目は始末矢龍ですね。二ラウンド目 開幕は台足に読んでいたかなファイヤーが当たってこがされてしまうと、とここ2発はでかいお、謎のジャンプショーキックが始末やキック出たけれども、最後、端におかける膝からどんどんラッシュかける、さあもうゼロドットになってしまった、最後はジャンプ台系が竜の飛びによくわからない刺さり方をしましたが、取り返すと、今の流れは良かったですね、幼児本田的には。 あーどんどん前に近づいていくジャンプ内傾がこれ S ホンダはかなり反転が強いのでですね X ホンダだと思ってやるとリュウもなかなか返せないと太空ファイヤーがきついさあ真空もたまるしあーここで、ね、大好きにちゃんとこれ大勝利仕込んでるんですねというわけでワンセット目は ささんが選手さあここで両地さんはキャラ変更の権利があるけれどもキャラは変更しないと今のところ誰も変更してないですねあくまで損なにいくということで頭突き、張り手にしゃがみ中パンチを当てたりしていたが倉庫を置いている間に端に追い詰めてしまった1回追い返されましたねさあしゃがんでいるところにサバ折りでリバサ強引だけれどもちゃんとリバサが出ると俺は出せるぞと。 これで追い返して体力は五分だが、さあえそんなも追い詰めているので悪くはない、今度はお食らっちゃった、張り手、あと一発、ここからが簡単ではないんだが、投げた、今日歩き投げされてますね、なかなかやっぱりこればっかりやるとまたバレてしまうんでしょうけれども、きちんとおーしゃがみパンで多龍は、Honda の張り手だとかを牽制するんでしょうけど、そこを投げに行くと。 あーここは痛いおケツが方向見えないさあまたこの追い詰めた何度も見られるこの展開しかし大足で竜が追っ払ってここからはおうジャンプ台経営にこれ竜の遠距離タッチ中キックですね X ホンダだと負けるんですけれども S ホンダだと大キックが勝つというやつですかねしかし体力的にはわずかに追えなかった4時ホンダさあこれで 竜がリーチをかけた今度は端に酔っ払って遠距離だがお3段からの投げかなりコットここで体力がはい投げたドンピシャでしたねちょうど真空を打つタイミングでドンピシャで飛んでいたので、まあ、ここは投げてもいいしジャンプ台系でも派手だというところですかね とということで、なんとか両おじさんが1セット取り返してこれで、ね、1 1の五分に戻るさて、始末矢竜もキャラは変えず相変わらず竜ということですね3セット目の1ラウンドここは今のところ始末矢竜が追い詰めているがもうジャンプ代表これが減りますね なかなかエストンだってこうジャンプ台形からつながるところがないのが厳しいところですけれどもダメージがでかいここは悪くないですねちょっと島津矢竜、鳥の対処が甘くなってるのかと思ったら今度はちゃんと大昇龍が刺さった1本目は島津矢龍でこれで再度リーチですねとりあえずバックジャンプでこう対空のファイヤーハードさあここで 波動が使って、また食らってしまって、一気に体力が半分以上持っていかれる、灼烈も2発食らって、今度は飛んだところに多分処理を出そうとしたんだけれども、なんか出なかったぞそこに殿下の方と大キックが刺さって、これでお互いリーチですね、このラウンドを取った方が勝者となります、足払いガード、ナイス、ここは我慢した、そう一気に半分以上減る、この火力。 これはホンダの魅力ですが、ね、ちゃんと飛びはおっつぁんで落とすとゴっつぁんで落としやすいのが S ホンダのいいところですねサイド端に追い詰められてしまってここからどうするかだなあああさっきみたいに飛びをおナイスガード謎のジャンプ大ファンあと一発投げる、まだ死なない、投げる執念の投げげるまさかここで投げが2回来るとは思わなかったか いや今日は歩き投げがさえてましたねシンクを用意してたみたいだけれどもシンクのボタンを押すたぶんわずか 0.1 周年前に4時本多の投げが決まったいや強きで前に行ったのが良かったですねじゃあ負け抜けで負けで負けた人勝った人同士でやりましょう、えー、でベンダーさんと私やりましょう そして喋る人はいない誰か喋れる人いますでしょうか<笑>誰か喋る人いないかな<笑>ガチの<笑>ガチのシーンとしてやつ<笑><笑>じゃあシーンとしてやつやりましょう<笑>はいじゃあどっち行きますかじゃあリョさん僕らのキャラ聞いてもらっていいですかはい はい、じゃあ次の試合がりょうじたいゆでお願いします。りょうじたいゆはい、じゃじゃんけんお願いしますあ。あ、じゃんけんしました。じゃあ席す。はい、じゃあ席に座ってください。スタートボタンまだ押さないでください。キャラ聞きに行きます。 ははいいではよろしくお願両字 S ホンダ対ユッキー XDJ さあ今日は XDJ の気分のようなユッキーさんまだ今日ホークを見ませんねさあこの組み合わせさあ今日はなんか竜とホンダと DJ しかいない今のところそんな感じですさあスラの終わり際のこの黄金立体型体育渋いジャックナイフでしっかり落とす さあそしてめくりにはいかないでそのまま距離を維持しつつさあこのまましっかり距離を維持してさあ遠くから飛び道具を打たれているだけで非常につらいホンダさあ近寄ってしまえばさすがにホンダですがさあこの近寄るまでがかなり至難の技金たち大 P100 列張り手相打ち歩いてガード歩いてガードとさあ さあら投げからのこれはめくりを狙いに行くしかし着地着地に確定が取れなかったこれで取り返した領事本田さあ S 本田をここまでしっかり使いこなす先ほどは竜を倒しておおら投げスライディングすったそして右手際警戒からのフライングスモープレスから そうですあれフライングスモープレスですよね確か百0列張り手で嫌がらせをして最後は着地じっとしたところをたわら投げとさあこれ今日領事本田もしかして優勝ある優勝があるさあここで勝てると優勝リッチですさあこれはどうなるかまずは領事本田が1試合選手さあこの大会自体多分本当に今日短くなりそうな雰囲気はあるんですが 内容が濃いさあししかし こ, のこの試合をもう一試合取らないと優勝への道が見えない相ちまずはユッキー、本田が一本選手近寄れればなんですがさあこの近寄るまでが非常にきつい相内、相ちからの。 ライングスモープレスしかし投げている最速で投げていた DJ ズツキージャンプ中計からずらして立ちたい P 歩いて歩いて歩いて歩いてソバッそばとカーニバル4発全部ガードさあちょっと歩くさあしかしエアスラッシャー避難から残り1発圏内最後はジャンプ台形上り取り返したユッキー XDJ これでユッキーさんもリッチ さあそしてキャラ変更は一応ありのルールなんですが、誰もキャラ変更しません、<笑>今日のルールは一体と、これ前もありましたね、F1 大会一応ね、あの前は3先に や, やったとかですけど、誰もキャラ変更しない、さあ、上からかぶせて俵投げからのズッツキ、チャンプショッピーで返す、エアスラッシャー、今日、弱中強で打ち分けられると非常にきつい。 そして4発ガードで反撃なしジャンプ中継が強いこんなのジャンプ台形が地味に確か変わるんですよね100落とししかし目の前落ちお尻の部分をガードさせたかったがここはかなわずさあ両陣ホンダではなくユッキー DJ がリーチジャンプ台形の判定が強い先端ほとんど強いつなげているすらは確定せず100落としからのフライングスモープレスしかし振り向いている しっかり振り向いてジャックナイフを出しているジャンプショーピーで潰れるやり込み百列エアスラッシャージャンプ中継百列領事本田が取り返してさあフルセットマッチポイント安らスラッシャー対空に使っていくさあ X は球が強いこの球を対空に使うというねこの文化 他のゲームはなかなかちょっと見られないですが、X だとこれは日常茶飯事、さあ投げているのは DJ、スラが当たって、さあ非常に厳しい展開、スラが当たる、ザーッとスラが当たって最後はしっかり完封と勝ったのはユッキー XDJ、2 1で勝利。 えー、この時点で誰が優勝するか分かんないです<笑>で、で、えー、一応、特殊点差はつけてるんですけれども、えー、皆さん、特にあのこれ私、言ってなかったんですけど、光の速さで終わっちゃうんで、あのつけてこのままあ の, あの2勝1敗が、必ずこの状態って今、2勝1敗が2人出るんですよ、そこで特殊点差って、なんか寒いんじゃないですか、なので、2勝1敗どうして最後、優勝決定戦の流れにしましょう、今日は。 そうしないとあの非常に寒い流れで終わっちゃうんで、じゃあそれでいきましょうはいでは、えー、試合順どっちでもいいんですが、さあどっちからやりましょうね、ゆっきーさんと私、先にやって最後、先代場所で<笑>決めますか、じゃあ、ゆっきーさんと私、やりましょうはい、じゃあ、ちょっとお待ちください。 申告は済んだということで島津屋さんがヤンピーでユッキーさんが 2P 龍と DJ キャラ誰もやっぱり変えないあキャラ替えありの U は今のところ全く生きていないがそれはそれでよしということでこのユッキーさん DJ も大会で作うのは初めてのような気がするので島津谷竜対ユッキー DJ というのは初めての組み合わせかもしれないですね 今のところはユッキー DJ が有利に進めているけれどもまだわからないですね真空もそろそろ溜まりそうだしかし体力の余裕がなくなってきた飛んできたところに待ってましたとばかり大昇龍ねここは投げ、まあ、しょうがないですねここからさあちゃんと読んでいたスパコン読んだところにがっつり真空を当ててひっくり返す始津や龍が1本目さあ2本目飛びが刺さる そして着地にちゃんと勝利を入れている今度は島津家龍が有利に進めている対空波動ですね。この距離はハードで対空できる今度は飛びが通るが安かった次も安い真空たまったので変に球は打てないこれ、ね、めくり目にはならないですねちょっと遠かった今度は起き上がりにスパコン島津家さんもなんか仕込んでるような気がしたんだけれども ノーガーガドになっていた今度はスパコン返しでしたね3ラウンド目なかなかいい勝負ですねまたしても対空波動今度は中5スから今度は跳びはバレていた3発目はスカルがめくりからガンガン攻めていく遠距離の球の打ち合いでもう足払いのスカリにはお釣りは入らない はは溜まっってなないのででで今度は真空で返せなかったですね端に追い詰めるがファイヤーハードで飛んで足払いでさあまた真空が溜まってるからペンに打てない波動で追い返かしておお飛びが甘かった投げる投げるだろうなと思ってましたあコパン何発で投げに行くかっていう世界でしたねしっかり最後は投げで締めて ユッキー DJ がまず1戦目を取りましたさあここで島津屋さんもキャラ変えず色も変えずまたしても竜飛びが刺さる投げて受け身はないまたしてもアントビがミスっためくりからまた投げに行くこれさっきの終わりと同じ展開ですねでここは相打ち相打ちだけでも体力的にはユッキー DJ が大幅リード この遠目の飛びはしっかり返されてしまいますね。ここの距離の飛びはシンクで返されて、あシンク勝利で返され、シンク止まる。ここは対空になりますね。あの遠いところからの 2J の飛びは、竜が波動を出していれば手に当たるんでしょうけれども出していないと。 ちょうど対空の波動の餌食になってしまうというところでしょうかねさあスラで近づいていってここは投げるおお飛びの手がかりになーこれではファイヤーまあ安いです対空のスラが機能して今度はお連続技ではなくて裏をかいて投げにいったここでユッキー DJ がリーチですね3ラウンド目飛び道具は総裁 飛びここは相、ま、打、あ、ちしょうがないですねそして今度はアントビ成功で投げると飛びは通る体力はいい勝負ですがああ昇龍が待っていた端に追い込まれるとなかなか DJ もきついここで昇龍決まって真空は削り OK そしてまたしてもこれスパコンは読んでましたねということで 竜がワンセットを取り返してこれで1 1のゴブですね3セット目やはりユッキーさん今日キャラ変える気なさそうですね色だけ変わった DJ この竜巻はちょうどジャックナイフの裏に当たるってやつですねまたしても体調波動端に追い込まれて取り囲い状態ちょっときつそうかな DJ ー飛びも取れなかったなんとか鳥かごは脱出したけれども体力は半分以上持っていかれたのでおう上り残機今度は真空取らなくてなぜか大パン2発当たるしかしこれ結構痛いですねワンボタン1つで痛い再度端に追い込まれてやってないと言ったが投げる今の投げ結構強気でしたね 松, 屋松竜とか食らいそうな距離でしたけれどもここでサイのリーチ飛びの打ち合いは今のところ DJ が有利アントビはここから中ゴスおおここの距離は近すぎてスラが入らない今度はスラが入る距離だったはい投げる今 DJ なんかしようとしたけど逆に投げられてしまいましたね飛びが通ってあーと一発圏内。ないしかし真空もあるのであるんだよね これでお互いリーチこれ勝った方が勝ちということになります今度は飛び回っていたねめくりにいくんすねしかし連続技が続かないこの連続技の精度はやはりやり込みの差なのか飛びが取った今度はちゃんと竜巻を見ているなかなかこれ近いとすら体育が入らないですね 大結果オッケーいい勝負おお今シンクだったら死んでたああすら来るだろうということでシンク仕込んでいましたギリギリの勝負でしたけれども島津屋さんが辛くも勝利ということでこれでユッキーさんが1・2で島津屋さん2・1で確定ですね次最後最後はいつもの仙台場所 じゃんけんぽいじゃあちょっとお待ちくださいねこれキャラ聞く意味あるんでしょうかね<笑>ちょっと一応一応聞きに行きます一応ね聞ききに行きますあの正直できるやすだって分かってるんですけど<笑>ここで。 ベンダさんがダルシムとか言った瞬間俺えってなるんですよね<笑>いや全然いいんですけどはいではね、えー、キャラを聞きに行きますんでよろしくお願いしますはいではリーグ戦最後の試合行ってみましょう仙台場所 さあ今日も仙台場所がやってきました、両地、えー、さ, さん、キャラ間違いです、えー、突然、あのー、土俵の上に格闘家が入ってきました、これはダメですね、えー、土俵の上に突然の格闘家の乱入がキャラ変ミスです、キャラキャラ変ミスっていうか、キャラ使用キャラミスです、はいえー、突然の、えー、土俵の上の、えー、格闘家はご遠慮ください。 土俵の上の格闘家さんすみませんご退場お願いしますということで、はいまあ、ちょうどよかったですねあのちょうど DJ ステージが確定してるんで、はい、では、えー、キャラ変更じゃない c 用キャラはゆっくり決めてくださいよろしくお願いしますはいでは仙台場所行ってみましょう土俵の上ではないですけどジャマイカで仙台場所行ってみよう、はい、さあ開幕まず仙台場所<笑>まず仙台場所<笑>張り手張り手頭突きが相打ち さあ相手の体力が消し飛ぶまでゆっくりと発揮をい残った残った相打ち相打ちが続くいい勝負相打ちしかない<笑>ダブル KO か<笑>何このいい勝負<笑>まずは様子見のダブル KO さあついこれが仙台場所ズッツキー入ってさあ一応ベンダーさんが親方的な立場らしいですけれども細かいところは分かりません さあ領事ホンダバージョンというかちょっとオニムスを習得していないさあ、ズッツキはしっかり弱で出す、ここで親 方, 親方のベンダホンダがこれで一本選手、さあ開幕の WKO が非常に記憶に新しい、いきなりのいい勝負、相・ズッツキが入ってフライングスモープレスでズッツキをめり込ましてズッツキをもう一回。 さあ 久, 々久々に聞けるのかファイナルラウンドという声がズツキさあは張り手で止めるが体力差はあまり変わっていないこれは亮次さんは攻めないでさあ体力差を縦にあここで大ズツキこれは痛い、はい、ズツキさあこれ聞けそうですねファイナルラウンドというめったに 聞, く聞けないボイスが はいではファイナルラウンドのボイスをどうぞあんまり大会中は聞けませんさあファイナルラウンドさあ<笑>緊張感あふれるまずズつキおお百0落としとずつきが交錯して位置が変わるさあ体力リードは わ, わずかながらだがベンダー・ホンダ100列百0落として組む百貫落として組むフライングスモーズプレスから百列で削るいい勝負いい勝負 いい勝負だがここでおーっと踏むどうするんだ百列百列頭突き頭突き相撲取りが空中を飛ぶ高速で横に突っ込んでいったホンダまずはベンダホンダが1勝内容が濃すぎてあの細かい内容まで僕が言えないのがちょっとね申し訳ないですがまず仙台場所はベンダホンダが1本選手 ゼッツキ頭突き頭突き相打ち単発の火力だと確か<笑>若干ですけどえそんなのが確かた火力は確かあったはずですさあここからフライングスモープレスはしっかり100落として抜ける100列足りて233発入って体力ドットさあもうこれ削りもダメな体力慎重に立ち回るベンダー・ホンダ さあ領事本田はなかなかいかないぞ時間を使ってこういうことを待っていた最後には飛んでくるんでしょうとさあ領事本田が一本選手時間をうまく使いましたね今100回落としさあ無敵が切れた瞬間今度は無敵で抜けてフライング相撲プレスから100列張り手しかし一発止めだったかああいうちしかしぴよっているのは両本田さあいうち張り手が一応出たリカバリーの文字が出ていたさあどうだ100列 き曲げが当たったちょん曲げが当たった領事本田が取り返してさあ優勝決定戦始末屋がいます私と最後に優勝争うのは誰かさあ仙台場所千秋楽もうはいレバーは い, どういっとどんな感じで スターガードが入っていないとあちょっといいですかじゃあはいじゃあちょっとお待ちください。 はいではえー、水入り入りましたけど、競技の結果異常なしということで一応ね入りましたんでじゃあ千秋楽、引き続きやっていきましょうさあ領事ホンダ対ベンダーホンダ、千秋楽の上にもう一個あります、さあ見ていきましょう<笑>百0 0列、頭突き、相打ちさあしっかり弱頭突きの体育、1 0回落とした相打ち しっかり百貫落とし、ズッツキと相打ち、体力差はベンダ・ホンダ、ここで百0列一発当てて、ズッツキ裏に当たってスタートする、百0列、ガードしている、百0列、まずはベンダ・ホンダが一本選手、先週楽のこの対決、百0貫落とし、しっかりここは、おいしょですね、失礼、あピぴよった 三段しっかり決めて体力リード脚下落とししかし体を見捨てしまう百裂成功は無難に削る百裂さあ相打ちでもしん終わってしまうか最後は弱頭突き勝ったのはベンナ・ホンダということで最後は土俵上で石格闘技戦という流れになりました はいじゃあね、えー、先ほど申し上げて、えー、いました通り2勝1敗で、えー、私とベンダさんが、えー、抜けましたのでここで優勝決定戦をやっていきたいと思います優勝決定戦も2先となりますはいではどっちいきますかはい さあ、そしてサイレントの実況になります。実況ありません。りょうちさんたまには喋りますか ？11 試合ぐらい適当ですよ。<笑>マジ適当ですよ。<笑>適当でいいです。はい、よろしくお願いします。はい、はい。じゃ、決勝戦ですと、ベンダさんのエソンだと。島田屋さんのエ<笑> x リューはい。よろしくお願いします。はい、ラウンドワン あ、ベンダさんの波動拳をまず一発くらって、ファイヤー波動、あ大いちょうは決まって、ここはピオリ阻止と距離をとって、そして近づいていきますが、あ, あ、まずベンダさん一勝、あラウンド一つですね、はい、ラウンド2でーす百列からですね、開幕は。 はい、大昇龍でまずは距離を取って波動拳こからは竜ペースですが、そして徐々に追い込まれる、あああで苦しいあちょっと押し返した、ああしかしオリムイプああこれでおまだ終わってなかった、そして距離を取って、このまま。あ<笑> 削り殺されましたね<笑>ワンチャンあったようななかったような<笑>さあこれリーチですよねさあベンダーさんベンダーさん一生でリーチですスマツさんが取り返せるかはい2戦目です開幕はおとなしくあどうああーは。昇竜 ししか取り返す波動で押し返してししか飛び込まれるファイヤー波動で押し返してアントビから勝利ですが源田さんは待っていたさあ中間距離でまず、あ、真空を使わせてでもファイヤーでああファイヤー踏んでしまったこれは始末屋さんペースですが追い込む追い込むああ 対打ちでしたね、はい、ラウンド2です、開幕、開幕は開幕は始末屋さんペースですが、あ対空、ロケットィア、恐竜、波動、波動、波動、距離を取って、あ対空があ、踏んでしまった、これは真空で終わりですね。 さあお互いリーチお互いリーチ誰もキャラを変えないさあ開幕開幕は誰人ともおとなしいそしてすぐに追い込んでンダさんペースかおお、ヒット 列が決まって、ああ逃 げ, 逃げたところに、あさあ、ベンダさん、リーチです、ラウンド2の開幕は、おアッパー、距離を取って、あー、鳥籠になるか、鳥籠きつい、しばらい体育で、鳥籠で垂直ジャンプで避けら れ, ば避けられない。 このいやらしい波動の打ち方、<笑>あ大昇龍でさあお互いリーチです、さあラウンド3、あ開幕は始末屋さんが、そして確率で押し返すがあ削って削って、もう体力五分あ、ファイヤー波動で押し返す、ファイヤー波動が強い。あ 鏡ガミ中パンで百列を飛べるあー位、OK、かあいうちよっけが百列ああこの弱百列が<笑>、はい、優勝はベンナさんですお疲れ様でした。 はいといととうことで11月と優勝、ベンダさんです、おめでとうございます。はいということでね、ねこの超寒い中のねご来店、本日誠にありがとうございますはいこんな感じで今日ね、ね、えー、まだ時間ありますんでゆっくり遊んでいってください、よろしくお願いします以上もちまして本日の11月とスーパーストリートファイター 2X 大会を終了とさせていただきます。皆さんごご参加誠にありがとうございました